皆さんこんにちは育休後コンサルタントの山口理恵です今日はですね復帰したら1日の家事がその日のうちに終わらない毎日ですどうすれば良いでしょうかというご質問にお答えしようと思います私もですね復帰してからそういったことが多かったですねもうとにかく毎日子供の寝かしつけの時に一緒に寝てしまうので 例えば食器洗いが残ってしまったりだとかですね、洗濯が終わってないとか、なんかそんなようなことがあの続いたような記憶があります。だいぶ昔のことですけれどもね。私もね、当時いろいろ家電を使ったりもしてはいたんですけれども、今皆さんは2020年にね両立をしているわけですから、 とにかく最新情報を入手して家事の負担を軽減するということを考えてくださいで、私たちは自分が子供の時に親のやっていた家事を見てますよねその時にですねやっぱりその親が家事をやっていた時っていうのは今から30年20年10年前ですよね古いわけです ただ今は2020年ですから色々なやり方があるだからまずその最新の情報を入手してどれをを使ううかなということといいいこ考えて欲しいと思います例えば最新情報をもとに家電とかいろんなサービスを使っている人となんか20年前の知識から抜け出せないでその中でやりくりしようとしている人とではあの差がついてしまうんじゃないかと思うんですよね。 家事で省力化した時間っていうのは子供と遊ぶ時間だったりとか仕事の時間自分の個人的な時間そして睡眠時間などに充てられると思いますので是非あのどうやって家事の時間を短くするかっていうのをね真剣に検討するといいかなと思います。 そして最新の情報と言いましたけれども最新の情報、まあ、いろんな形でですね入手できると思います。で家電が好きな人はね家電の情報源があると思うんですけれども、まあ、私がおすすめするのは仕事と育児を両立している人の総合的な情報源としては日経デュアルというウェブサイトがあります。で日経デュアルは有有料料料ののの部分もももああるんんですけれども無記記事事たくさんあってで、えっと、有料の記事を 読ももうととすするる月600円かかるんですけれども日経産なので情報源としては信用が置けるかなと思いますし有料の部分は有料であることに値するだけのきちんとした中立的な調査で得られた情報が載っているのでぜひ最近見た日経デュアルの記事でよかったなと思ったのは今日のテーマに関係するものでいうと。 あのミールキットとか作り置きですね。家事代行サービスの作り置きサービスを使ってみた。 といった情報のサイトがありましたのでこれはとても良かったかなと思いますね概要欄のところに書いておきますのでぜひ参考にしてくださいで、情報を入手したらですねまあ、具体的には例えば最新の家電だとか便利なアプリだとかそういったものの情報が収集できますよねそれからあの他のご家庭で工夫している家事のやり方だとかそういったことも出てるので工夫していただいてですねやっぱりまず最初に 人手ででややらないいこことととを増やすいうことですうよね家電を導入するということこれを検討されるといいかなと思います。で家電3種の神器というのがしばらくあの私もよくセミナーとかでお話ししてたんですけどそれは何かっていうと食器洗い乾燥機と全自動洗濯乾燥機ねドラム式のやつそれからロボット掃除機ですね。 この3点が三種の神器と言われていたんですけれども最近4つ目がここに加わりました何かっていうと自動自動動調調理理器でですす家電ね、えー、製品名でいうとホットクックというのが結構有名でこの自粛期間の中で 2.5 倍ぐらい売り上げが伸びたというふうにちょっとどっかで見ました。ここののつつですねこの4つを 導入するといいと思います。私は最後の自動調理家電はまだ入手していないんですけれども、一番最初に食器洗い洗浄機。私ねあの私あの家事がすごくあの好きじゃないんですよ。苦手とかいう以前の問題で、なんで私は家事をしなきゃいけないんだろうってそこでもう 悩, 悩むっていうか、もう腹が立って着手もできないっていうタイプですね。特にその中でも一番嫌いなのが食器洗いなんですよ。 だから 食, 食洗機はもう結婚ししたたから持ってましたもう何台も取り替えていてで食洗機は買い替えるたびに洗浄力がアップしているのがすごいなと思っていて食洗機はちょっとマストかなと思いますねただ置く場所があるのでね皆さんの台所のスペースなんかにも依存しますけれども食洗機は入れといて別に問題はないっていうか例えば自分は食器洗いが特に苦にならなかったとしても パーートナーに頼むと言ってお願いできますし子供もやってくれるようになりますねある程度大きくなるとですから食洗機おすすすめですそれから全自動洗濯乾燥機ドラム式の洗濯機これを入れた時には私ねそれより以前はね私あの洗濯も干したりするのがえと天気に依存したりするのは嫌だなと思ってたので洗濯機と乾燥機 2台別々のやつを子供が生まれた時に乾燥機を 買, う買ってですね、えー、洗濯機と乾燥機2台使いをずっとしてたんですよ。である時にドラム式に変えようと思って変えた時にああなんてもっと早くこれに変えなかったんだろうと思いました一つのねボタンで洗濯乾燥一気通貫でやってくれるのもいいですし、えー、乾燥の容量がですねその単体の 乾燥機あの電気のやつでしたけどそれよりも大きい気がしましまたお子さんが保育園で一日何回も着替えをしてくるような場合ですねあの着替えを例えば3組ぐらい保育園に置いとくってなった時も一日でも全部それがなくなっちゃったりするそして明日それを持っていかないといけない家にあるものだとなんかちょっと首がきついとか何かこれ実はちっちゃくなっちゃってたとかですね 全くその今日持って帰ったもの以外に3組持っていけるかっていうと意外とそうじゃなくて今日持って帰ってきたやつを洗って明日持っていかなきゃいけないということも発生するんですよ。でそうした時に夜入 れ, て入れといて朝乾いてればそのまま、まあ、ちゃちゃっと畳んでも保育園バッグに入れて持っていけばいいのでですねそれをあの是非検討していただくの ただねこのドラム式の場合も大きいスペースが必要なので洗濯機置き場そこの大きさと相談して決めてみたらいいかなと思いますそしてロボット掃除機は私は一番最近入れましたロボット掃除機はですねよく床が片付いていないから使いづらいという人がいるんですけれども、まあ、それは人によっていろいろロボット掃除機が合う人と合わない人がいると思いますロボット掃除機を使うことで逆に 床の上に物を置かないという習慣が定着するということもあると思いますので、ぜひ検討してみていただければと思います。そして、えー、自動調理器はですね、私は使ってないんですけど、使ってる人に聞くとなんか本当にあのもう本当にフル活用してるということを聞きますよね。結構何回か使うとあの何回使いましたっていうことでこう褒めてくれるらしいんですよ。その回数を数えててくれて。 面白いですよね。で、あの基本的にその自動調理器は1回スイッチ入れたら途中で混ぜたりなんだりしなくて、最後出来上がるまで何もしなくていいので、他のことを並行してできたりするので、それは非常にまあ、ちょっと魅力は感じていますね。ねぜひあの検討していただければと思います。今言ったのはね。家電の話なんですけれども、ミールキットね。食事がやっぱり夕食の準備が。 大変っていう方はですねミールキットだとかあとはコンビニでもスーパーでもお弁当屋さんでもお惣菜でもね何でもいいと思うんですよ私は。なぜかっていうとそのご飯をですね手をかけて作ることもちろん大事なんだけれども子供小さい時はやっぱり そ, れその時間すらもねなかなかかけにくいというところがあるのでそこはもう買ってきたり。 冷凍食品だったりそういったものをフル活用したらいいかなと思いますそして、えー、とあとは家事代行ですねあの水回りの掃除とかですねそういったものは家電でっていうわけにもなかなかいかないので月に何回とか週に何回とか定期的にお掃除サービスを使ってみたりとかあとはシッターさんにお子さんを見てもらうっていうのもそういった家事・育児代行サービスも上手に取り入れるといいかなと思います。 であのまあ、アウトソーシングに対してです、ね、抵抗感があったりお金が高いですよねって思う人もいると思うんですけれどもそのことによって自分がすごくストレスが軽減されたりそして自分の時間を作ることができたりすればですねストレスが軽減したり自分が気持ちが楽になることはお子さんに伝わりますよね。お子さんとの関関係係がが非常にに余裕を持った関係ができるようになりますし そして自分の時間を作るという目的で使えば自分自身の人材としての価値を高める投資になります。で人材としての価値が高まれば将来それはそこに使ったお金は何倍にもなって返ってきますのでそういう考え方を使ってで今一番大変な時期にいろいろなサービスを外注するということに対して罪悪感ではなくてここで投資したものがどういうリターンになるのかと。 いうことも考えながら使ってみるといいかもしれないですそしてもう一つねその外注サービスだとか家電製品使うお金についてこういう考え方もできます例えば短時間勤務を使っている人は短時間勤務仮にマイナス2時間の短時間勤務にしているのであればそれをマイナス1時間にすることで給料のカット分が少し戻ってきますよね でそれが月何万か戻るのであればその何万が1年間積み重なればある程度の家電とかのお金と釣り合うようになると思いますしもっと言うとマイナス2だったのを0にして通常勤務にする通常勤務にしてマイナス2時間の引かれた分が戻るそれからボーナスも戻るとなった時にその戻ったお金の一部をそういったサービスに投資するという考え方もできると思います。 そのあたりはですね自分一人で考えずにパートナーと二人で相談してですねどういう使い方をすればいいかなとかどういう分担をすればいいかなとあのもしかしたらパートナーが「いやじゃあここは自分がやるからあのそこの部分の出費は自分がやれば抑えられるんだったらやるけど」っていう話し合いもできると思います。そこはね一人で抱え込まずにパーートナーと相談して どんな例えば家電を買うって決めたら ど, どれにしようかっていうことも一緒に相談しながら決める自分だけで決めて買っちゃうと「あこれ使いづらいじゃない?」とか言われてうまく相手の人が使ってくれないともったいないので一緒にどれにしようかって選ぶことによって2人ともがその家電をフル活用するということができると思いますのでそういった形でですね夫婦で相談しながら家事を楽にする方法を考えてみてください。 今日はですね、復帰したら一日の家事がその日のうちに終わりません。どうすればいいでしょうかというご相談にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。